あ, あっ、<笑>すげえ<笑><笑><笑><ャッ>、何<笑>、な、ええー、回りすぎじゃない？ええー、ちょっとこれ回りすぎじゃない？びっくりしちゃった。 回転してごめんなさいって言おうと思ったら永遠と回ってましたね。ちょっと回転ごめんなさいって言ったらもう永遠ですもんねこれ。まだなんかまだ息をついてますここで。<笑>空飛んでますよ。<笑>なんで